アリウベからざる今を見ろおかえりなさいスバタンご飯にするそれとも先にお風呂にするそれとももう寝ちゃううふ<笑>いや確かにそれもありうべからざる今だけどそういうんじゃなくてもうスバタンのエッチありうべからざる今を見ろおかえりバルス早速だけど夕飯を作ってもらえるメニューはそうねグラム3000円くらいの高級なお肉を使った何かがいいわねあ それとも先にお風呂の準備をしてもらえるのかしらもちろん、お湯は源泉かけ流してお願いするわ。いや、それは微妙にありえそうな今だけど、そういうのでもなくて。お帰りなさい、スバル。そうそうそれそういうのこれまで俺が見たこともないような、ありうべからざる今を見せてくれ、エミリアタン気安く話しかけないでくれる。る今月のエミリアタン料の支払いがまだじゃない。 私スバルのそういうだらしないところ人としてどうかと思う。そうじゃねえ次回泣きたくなる音こっちが泣きてえよ